また負けちゃった。俺、才能ないのかな。空手は好きだけど、やっぱ勝てないと、つまんねえや。ああ。やめちゃおうかな。うちは最強の格闘家を目指すバーチャルユーチューバー、ねまいふわりだよ。おお、だるいだよ。メそめそしなさんな。ふわりの動画なら、毎回実戦で役立つ格闘 テククニックを紹介しているよきっと君がもっと強くなるためのヒントが見つかるはずすげえ鉄っ石うの連続技だあでも俺チビだしいつも体がでかいガキ大将のイモゴリラに勝てないんだ心配なーいふわりの生放送ふわり塾では結構シャレにならないハードなエクササイズもやってるんだ 君の体を強制的にパンプアップさせるよ。<笑>力が暴走する面白くって強くなる眠いふんわりをよろしくね